今日は昨日に引き続きまして、新型ノア の, の 10.5 インチのディスプレイオーディオで分配器を使ってミラーリングができるか検証していきたいと思います。で今回は分配器。じゃあどういうの買ったらいいのって思われる方もいらっしゃると思いますので、まあ、こちら3種類取り寄せています。まあ、こちらの中国製。 でこれも結構安いものなんですけど、こういったのとか、あとこういったボタン式のものとか、まあ、こういった分配器を取り揃えて、まあ、これらでディスプレイオーディオでモニタリングできるのか、ミラーリングできるのか、ご紹介をしたいと思います。昨日はちなみに、ステップワゴンで使った分配器がこちらになりますんで、 これで映るかどうかを確認したいと思います。こちらがライトニングケーブルで、でこちらが HDMI の 1.4、ハイスピードケーブルになります。これを分配器のインプット側につなげます。今度はこちら、1番。 2番とありますけども、1番しか使用しないということで、1番につなげます。で、このような形で、こちらは電源を入れるタイプになりますんで、このように電源を入れて、で、最後は、はい。で、これで、このような形でシグナルランプつきましたんで、これで、 携帯の方うも差し込みます。はい、で、見てきたいと思うんですけれども、はいこのように、昨日ステップーゴンでは Netflix プライムビデオが映った同じ配線なんですけれども、このように、 分配器を使っても今、携帯このような形でモニタリングさせているんですけれどもアマプラとかネットフリックスが見れる以前の問題で携帯自体がまずミラーリングしないといった状況になります。 ということで、まず、この昨日ステッパーゴンでは使えていた、なおかつアマプラ、ネットフリックスが見れていた、この分配器では見れないということが、まず一つ分かったことになります。でもう一つありますので、そちらの分配器で今度試してみたいと思います。もう一つはこちらなんですけど、この分配器は、 まあ、どっちかしか使えないなんちゃって分配器になっています。こういった安いものに関しては、実は分配器でなかったりするとこっちしか使えません。でこれを使ってみたいと思うんですけど、試しに。で同じような容量で差し込みます。そうするとどうなるか。 このようにミラーリングができるようになりますじゃあアマプラとかネットフリックス見れるのって話なんですけれどもこのように、はい、一瞬立ち上がる立ち上がったり立ち上がらなかったりっていうのがありますもう一度 音は出ますでもう一回今抜いたんですけど抜いてもう一回差し込んでみます音はちゃんと出ます音は出ま す, か出ますけれどもやっぱりさっき一瞬見れたんですけれども一回抜きますもう一回抜いてもう一回差し込みます 今ちちょっと立ち上がりましただから一瞬抜いて差し込んだときに一瞬モニタリングはしてくれるでもやっぱり真っ暗な状態が続いちゃってるという状況ですじゃあネットフリックスどうなのっていうことなんですけれども今これネットフリックスなんですが なんネットフリックスは映りますこのような形でネットフリックスは実はノアボクシー一番最初にミラーリングできるのかっていう動画を上げさせていただいたときはネットフリックスに関してはこの分配器がなくても映りましたなのでおそらくこの分配器の作用っていうのはおそらくしてないんだろうと思うんですけれども、まあ、このように これをとりあえずつけると、ネットフリックスは映るようになると。じゃあこの状態で今度、この、なんちゃって分配器を取って映るかどうか。直接はめ込んでみたんですけれども、これでどうなるか。 分配器がない状態で直接 HDMI のハイスピードの 1.4 バージョンのケーブルを繋いだ状態ということなので、まあ、これ自体は全く作用してないということになるかなと思います。なので、このような状態で今分配器を繋いでなくても、ネットフリックスは見れると。じゃあもう一度先ほどのアマプラが 見れるのかどうかっていうのをもう一回戻って確認してみたいと思うんですけれどもこちら、はい、やっぱりアマプラ自体は見れないということになりますで分配器があっても今のところは見えてないといった状況になっています最後にこちらこの分配器を使って もう一度検証していきたいと思います。で、こちらは。 チャンネルの方につないでこのような形 で, でこれ自体も実は分配器としての役目なんてなくてただ単にこっちかこっちかっていうことで切り替えられるようになっているだけの分配器ですこれも Amazon で買ったものになりますこんな分配器も実は出てたりしますでもこれは電源を取らないバージョンのものになっていますはいでこの形で1秒前 入れます、はい、やっぱり見れないともう一回このスイッチ変えられるんでこれ自体をこのように押します。 一瞬このように映りますでもやっぱり黒くなるとこれまあリセットができるようになってるんですけどもこのようにやっぱり映らないとじゃ最後試しにこちらの二ちゃんの方を使ってみようと思うんですけれどもこちら二ちゃんに切り替えてもう一度やってみたいと思います このように1チャンネルしか使えない分配器2チャンあるんですけど1チャンネルしか使えない分配器になっていてこっちは全く意味をなさないと言ったものですなのでこっちしか使えないとはい、まあ、これは 携帯ののミラーリング自体はそまままできるようになってますただ、再生すると見れない。見れません。今、一回遮断させたんですけど、もう一回オンにしたんですけど、見れない。一瞬見れるんですけども、も見れない。じゃあ、Netflix どうなんですかっていう話です。 エラーが出ちゃったんで違う動画にしてみたいと思います。はい、やっぱり Netflix は見れると、まあ、いうことなので、まあ、さっきこちら分配器を使わないで直接 HDMI を挿したんですけど やっぱりネットフリックスは見れたんで、まあ、今回やった検証としては、分配器3つの種類のやつを使ってみましたと。一番最初のやつは全く映らない。ミラーリングもできない。で、2つ目と3つ目に関しては、ミラーリングはできるんだけれども、結局、ダイレクトで分配器を、ダイレクトで分配器なしでつないでも、ネットフリックスは映るということが、 まあ今日の検証結果になります。まあということは、分配器っていうのが関係しているのかというと、実はしていないんじゃないのかなっていうのがやっぱり私の、まあ私の検証結果から言えることなのかなという気がしています。まああとはこれ以外に何か分配器あればいいんですけれども、実際どれを買ったら と い, い, いうところは、う、ま、映、あ、ったよっていう方の分配器を実際買ってみて、検証してみるしかほ、まあ、他ないのかなという気がします。なので、分配器をつければつくというわけじゃなくて、おそらく限られた分配器じゃないとつかない可能性が あるということになりますので分配器をつければ絶対に映るということではないとまあいうことがまあ今回言えることなのではないかなと思いましたと、はいうことで今回はこちらの新型のボクシー 10.5 インチのディスプレイオーディオで分配器を使ってみてミラーリングができるのかどうかという検証をご紹介しました当チャンネルでは車用品カー用品のレビューを行っておりますので興味のある方はぜひご覧になってみてくださいまた最近は